はいえー、とそれでは、それを踏まえて、全金記法を踏まえて、あの今度はその多倍調整数の加算 の, その計算量という話にあの入っていきたいと思います。まあ、具体的にはその、先週前回です、ね、前回やりましたその、えー、と加算の計算量を評価しましょうという話です。えー、テキストですと、えー、と16ページからあの始まっていますので、まああの、その辺を参考にしてください。 で今回その多倍調整数の加算の計算量を評価するにあたって、その計算量は、その、ワードごとの指則演算をまあ単位とするということにします。えっ、ー、と、ワードごとっていうことは、その、えっ、ー、と、ま、1ワード の, あの数のまあ加減上場を、ま、計算1回と思うわけですね。そうすると、その、 まあ、先週その多倍調整数の加算のアルゴリズムやりましたけれどもその多倍調数のワード数が1個の数を表すワード数が大きくなればなるほどまあ時間がかかるということはなんか直感的に分かるのではないかと思います。それをもう少し具体的にそのまあ n というサイズに応じたあの関数でまあ評価しようというのが今日 の, あのこの授業のまあ目標です。 そこで、一応、計算量を評価する際には、このアルゴリズムを見ながらですね、この計算量を実際に、先ほど説明しましたように、このワードごとの一則演算が、このアルゴリズムで一体何回出てくるかということを数える作業になります。ですので、前回説明しました多倍調整数の加算のアルゴリズムをこちらにもう一度出しましたので、これを見ながら一緒に。 えーとまあ、計算回数を数えていきましょう。で、えー、と基本的には、あのうんと計算量としてカウントするのは、そのワード、えー、と1ワードの整数の指則演算ですので、あの代入のような操作は、あのまあ、基本的には、計算量には数えないものとします。 ということで、まず最初のステップ1を見てみますと、まあ、最初のステップ1はあの0をガンマ0という変数に代入しておりますけれども、まあ、代入は今回その、あの計算量のカウントから除外するということにしておりますので、まあ、ここでは数えないということにします。で、えっと、実際の計算はだあのだ、ステップ2ですね、2番目のステップから始まるわけですね。で、ここでまず、えっと、ステップ2でフォア分が出てきますので、 ここで、フォア分で、こう、このステップ2が何回か繰り返されるということに気をつけましょう。で、でそのフォア分がですね、何回繰り返されるかっていうのを数えますと、変数 i が0から k マイナス1まで、こう、1ずつ増加させるということを言ってますので、そうすると、この第二ステップっていうのは、全部で、軽快ル ー, プあのループですね、繰り返し、ループが発生するということを意味しています。まず、これを押さえておきます。えっと、今、繰り返しのことをよくループって書きますので、注意しておいてください。 で、じゃあ、でですね、そじゃあ、それぞれの1回ごとのループの中で、そのど、どういう計算が行われているかっていうのは、えー、ここですね、この部分なんですけれども、この αi と βi っていう各桁のワードの加算を行って、それに、えっと、γi という桁上がりの加算を行って、それをこちらに代入するという操作を行ってたんですけれども、ここで本質的に数える計算というのは、 この α y プラス βi プラス γi ですね。ここではの加算が2回発生しているということに注意します。でそして、ですので、まああの、この2行目のフォア分のループの各ループごとに加算が2回発生していて、でそれがループ警戒分を繰り返されるということをまずは頭に入れましょう。で 最後3番目はこのリターン分ですけれどもこのリターン分については今回は計算量の測定から除外することにします。ということで今回のその多倍調整数の加算の計算量をまとめてみてみますとアルゴリズム全体で行われる計算ですね先ほど見ましたように これはあのステップ2にあるその加算2回をループ警戒繰り返すいうことでしたので全部でそのこのアルゴリズムの中であの発生する四則演算っていうのは加算が2警戒発生することになります。で、えー、っとそうしますとこのアルゴリズム全体の計算量としてはあのまあ 2K ということなんですけれどもこれをあの大抵はそのラジオを使って全近的に評価しますのでまあラジオの K と。 というふうに評価することができます。もしくは、えっ、ー、と、まあ、ラージシーターですね。ラージシーターで上と下から押さえても同じように、ラージシーターの K というふうに評価することができます。ここまでいいでしょうか。で、えっ、ー、と、次が、あの、この重要なことなんですけれども、じゃあ、このオーダーの評価から一体何が言えるかっていうところが、あのまあ、我々にとっては大事なところで、えっ、ー、と、K というのは何だったかっていうと、 うんとこの場合はその入力された整数の長さ、ワード数だったわけですね。そうすると、この計算量の評価から、その多倍調整数のその加算の計算量というのは、その入力される整数の長さ、ワード数 k に比例するということが言えるというのが一番大事な結論です。ここまでいいでしょうか。 えー、とこんなふうにですね、あのまあ、一応今回その、えーとまあ、多倍調整数の加算の計算、アルゴリズムを例にとって、その計算量の評価を行いましたが、まあ、計算量のアルゴリズムの計算量の評価というのは、今のように、アルゴリズムの各ステップを見て、そのステップの繰り返しなどを見ながら、そのステップの中、アルゴリズムの各ステップで現れる、えー、と単位となる計算ですね、いわば1ワードの取則演算の回数を実際に数えると。 用意操作あのことをやりますでそれを、えー、と今回はその入力サイズ の, あの K に関して全、まあ、期的に評価するということをしまして、まあ、最終的にそのじゃあその評価からですねそのアルゴリズムの性質としてじゃあ ど, どういうことが言えるかとこの場合は、えー、と多倍調数の加算の計算量というのは整数の長さに比例するということをつか、まあ、むというのがあの計算量評価の大まかな流れですここまでいいでしょうか それでは一応ですねもう一つ付随する話題としてここでは符号付きの多倍調整数というのにも触れておきたいと思います。で先ほど前回と今回の先ほどまではその符号なしの多倍調整数の表現とその加算について説明しました。で符号付きになりますととちょっと いやや表現複雑になりますのであの、実際の演算まではここでは扱いませんけれども、その符号付き多倍調整数の表現だけここで扱っておきたいと思います。で、えーとまあ、ここではですね、その基本的には単精度 の, あの符号付きの整数で行ったように、あの2の歩数を用いた表現を、えー、使います。で まあ、ワード数としては今、K ワードを使うとして、あのまあ、多倍調整数を表現するんですけれども、でさっきあの前回と今回、今までやりました、符号なしの倍と異なるのが、その2の歩数を用いたっていう部分ですね。で、とこので、そうしますと、この最上位のワードですね、この A の K-1 っていうのが、一番上の桁を表すワードなんですけれども、この一番上の桁を表すワードの最上位ビットですね、この部分は、 あの符号をですので、うんと、まあちょっとこれ、あの一応式で書きますと、あのこういう形ですね。この a の k-1 っていうワードが、実際にどういう数を表記するかっていうと、その、この一番上の桁が1ですと、それがちょうどこの2の あマイナス2の n-1 乗っていう、まあ、非常に小さい数を表すわけですね負の数を表すわけですでそれに、えー、その残りの31桁の整数を加えた形になるというわけですで、えーまあ、それを使ってですねそ の,、まああの一番上の桁を、まあ、2, の2の歩数を使って表すと えー、と実はこうなりますねあのこの a の k-1 というのは最上位桁ですね最上位桁のまあ値の範囲が -2, -2 の n-1 乗から2の n-1 乗 -1 の範囲まで取ることができます。できますというのはこれはあのうんと前回前々回ですね単整度の整数の2の個数による その符号付きの整数を表現したときにこれはやりましたのであのピンとこない人はちょっと復習してみてください。でこれを使うとえ実はこの場合その、えー、と v, v として、えー、とこれどこかやったかな。 テキストですと17ページの4行目にある式ですねこの多倍長数を V として表したんですがそうするとこの多倍長数符号付きの多倍長数の範囲というのがこちらにありますようにマイナス2の nk マイナス1乗から2の nk マイナス1乗マイナス1の範囲まで表されることになります。でまあなりますと言いましたけれどもこれちょっと後で皆さんに各自確かめてもらいますのでまた。 その時に思い出してくださいここまでいいでしょうか